おかなと申します市販で売られている使い捨てのマスクが自分の顔より大きいなと感じられている方に対して小さいマスクを作ることは簡単にできますのでご紹介をさせていただきます。今回は次の投稿で マスクのつけ方について説明をしますのでこちらセロハンテープを使用して作成をしておりますが通常であれば肌に優しいタイプのテープを使って固定すると肌の弱い方はセロハンテープではちょっと。 傷ができたり問題が生じるかなと考えております簡単ですこちら側鼻の硬い部分があると思いますのでそこを中心に曲げていただいて内側に屈曲させてテープで留める また下も同様になります下も同じような形で顔に合う形で留めて頂ければ小さいマスクの完成になります。マスクについては裏表がありますので十分にご確認を よろしくお願いいたしますでは失礼いたします